演舞になりますよろしくお願いします、はいえー、それでは共演入場えー、私たち共演二回目の演舞は、えー、共演オリジナル作さききらめく風に舞うを演舞させていただきます 旗の方は金賞会錦北連華の旗市、陽旗が降ってくれます。えっと先ほども言いました、今日お披露目の旗になっております。えっと降ってる最中皆さん注目していただきたいんですけれども、おみたま市小川みのり、たまりえ三つの、えー、っえっと町が合併しておみたま市になったですね。 小川の、えー、茨城空港を象徴した飛行機、それから緑の花、コスモス、えー、タマリの、えーの運動公園から見れる二、えー、つ山、えー、2つ頭のつくば山を、えー、モチーフにした、えー、旗となっております。皆さんぜひ注目していただきたいと思います。